皆さん、こんにちは。パチンコパチスロ研究所でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、本日はですね、視聴者さんからのお便りで、激ツ情報をやってまいりました、はい。タルヤン探偵と高木探偵がいるんですけれども、ちょっと読み上げますね。は, い、はじめまして、YouTube の検証依頼です。大阪府某所にあるお店なんですけれども、これお店ちょっとね、ちょっと言えないんですけれども、どうやら夕方から20時くらいになると、はっきりはわからないですが、昔の設定示唆のような何かがあるみたいです。 非常に興味深い内容なんですけれども。ねうん、まあ、もしかしたら撮影許可が降りるかもしれませんので、うん、ぜひとも一度何か示唆があるのかというところを探ってもらえないでしょうかというお便りでございます、はいはいまあ。そんなわけでですね、はいはい、現在時刻は4時半、夕方の4時半ですけれども、はいまあ、一旦ちょっと店内に入ってみて、はい、実際にそういうのがあるのかどうか、早速調査検証入っていきたいと思います。はいまあ、そんなわけで本日も最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よしくです。はい、それでは入店、はい、イェイイェイ とりあえずね、目立ったらあれだし、局長だけで行きます、1人で行きます<音声>お客さんもいらっしゃるんで、隅々までは映せないですけど、まあ、特に変わったとこはないんですけどね、スロットコーナー行きたいと思います。<音声> なるほど特になかったっすけどね今ね店内見てきました普通の普通のパチンコ屋さんでしたよ時間がね夕方ってまだいたい5時とかかな、はい、もうちょっと待ってみて、はい、さらにね変わってるかもしれないんで、はい、もうちょっと待ってから引き続きね調査続行ということです、はい、個人的に見てきますデビルしますはす、い<笑> はい、といとうわけで、現在時刻は5時過ぎなんですけれども、はい、若干変わってましたね、はい、若干変化がね化ありましたねありましたねさあどうでしょう<笑>本当なのかどうか噂今からね早速3人実践してみて検証していきたいと思います、はい そ, ういうはい、それでは入店、はい、イェイエイイ でまあ、仕事できない女ですけど今日はたっぷりと出してあげたいと思いますよさあそんなわけで果たして噂が本当なのか仕事できない女に仕事させたいと思いますあのちなみに初打ちです、まあ、だけど A タイプなんで多分このチェリー狙ってたらいいかなって感じでやっていきたいと思います あいいですね海物語と世界観を非常に色濃く投影しておるようで淡リーチとかねいい音でしたね今とりあえずこの多分ね魚群を走らせたら当たると思うんでとにかく魚を走らせてこの草馬に仕事をさせたいと思います押す いや、本当はビーハナ打ちたかったんですけどねビーハナ3台あってお二人先客いらっしゃるんでちなみにね B おっと1個ずれたぞどうだどうだどうだこれは熱いんじゃないですか皆さんいきますよいきますよいきますトンいトラおっとブレました皆さんどうだどうだクソも仕事するか見ててくださいいきますす行きます え, え もうなれへんのどうやろこれ当たってるでしょ絶対145ゲームいやもうこれ1枚かけていきますよ次ゲーム告知でしょ行きますよ行きますよきますよきますよきますよありがとうございますいただきましたさあフラグ判別はどこだチューリール出てきそうでねチューリール赤7ですねおっとこれはまさかのここでビッグボルスありがとうございます さあ東芝5000円ようやく草間仕事してくださいましたただ漏れにさせてあげたいと思いますありがとうございます、はい、さあ、とりあえずねボーナス中は枚数調整とかないみたいなのでこのままおやじで OK ですさあ果たして噂が本当なのかもしもまさかの高設定であれば軽くね23連は行ってくれると思いますんで引き続き頑張っていきたいと思いますありがとうございます 暑いですよ皆さんどうですかこれはいますいただいたでしょう皆さんまたしてもさあゲームさん27ゲームだこんな激アツなねじいさん真っ二つにされてもうね血のりが出てますからいけますよ真ん中にフールが光りますよ皆さんいきまういきますいきます でごいおっとこれは皆さん来てるでしょう190ゲームまさかのセンターにクソ馬のビチャビチャありがとうございますこれは絶対入ってますこれは大丈夫これはねご会長いきますよご会長いきますよいきますよいきます は、うん、いな<音声>当たりましたありがとうございます<笑>冗談 B さんの輪切りずるってさっき光ってたいのよ、ね、これで光るんですねまあ何をともあれ見てくださいこれ七色に輝くクソアマのご会長ということでいただきましたさあなんだ<音声>まさかの まさかのビッグボーナスありがとうございます201ゲームさあどうだ噂は本当なのかさあクのこれでもかというぐらいダダ漏れになってほしい総務思う今日この頃でございますちょっとね店内がかなりうるさいんで音声ちょっと悪いかもしれません申し訳ありませんなりととご理解いただけますようにお願いいたします おどういうこと<笑><笑>いやまあ何もキュンキュンっていくて言うの言えへんからあれと思ってたんですけど、まあ、とにかくじさんの分裂変異からのご開帳ということでありがとうございますさあさすがにそろそろレギュラーじゃないかおっとかやはりレギュラーボーナスさあレギュラーボーナスだぞお、えー 設落ち た, た, た瞬間にここにあのラッキーって書いてるランプあるんですけどここの色でーがあるみたいですねいや、青色かこれ落ちた時にこの上に映ってないんですけどラッキーランプは青だったんですけどちなみに青はですね設定したの期待度が一番低い部分ですねどうなんでしょうね はい実践、まあ、時間がねもう夕方からってことなんで、はいはい、あのまあ、ちょっと短くてあれでしたけども、はいはい、ど, どうでした噂の方はそうですねガラッと、うん、ちょっとなんか変わったかなってなってからこっちやね ガラッととちょっとでどっちね<笑>ちょっ と,、ね、と変わってからこのあ売ったんですけど、うん、結構いい挙動やったのであそうですか、はい、タギさんどうでしたえっとね僕はテンション系で決めようと思って、はいはい、いろんな台手つけたんですよ、はい、あそうなんですか、はい、確定系が出やすいのをポポポって言ったら2以上確定のものが3つぐらい三、はい、つ出たんで ととか、バジョ A とかあ、誰も座らんやろみたいなやつが2条とか g 1 2に限ってはこう設定審査されあそうですかゴリゴリ。はいまあ各う私はですねあのクソワンマですねいつも通り仕事のせずじゃないですけどパカッとご会長だけは指したんで<笑> そ, はそんそんでありかなと思っ実際のところはね朝から晩まで回せれないので何とも言えないですけども、まあ、高木探偵員の検証結果としてはあの。 近所に住みたいですなるほど引っ越ししたい有料店ってことですねめちゃくちゃ有料店ですよ換金率がちょっと悪いっていうのもあって、うんうん、やっぱ入れてる高設定をさせてくれようという意思がめちゃくちゃ伝わりました、うんうんうん、なるほどはい、まあ、今回の検証ではですね、はい、夕方から来る分には激アツじゃないかと、はい、そうですね、うん、その確定っていうのはねなかなか難しいのでここでははっきりと言えないですけどもかなり有料店激アツこれは濃厚じゃないかな、うん、これは濃厚ですね、うん 残<笑>り誰が見てもって言ってもいいですね。まあまあヒントはよくチェックしたらいいんじゃないかってとこですね。はい 代いだいがずっとやっぱり取られてたんでねなるほどね cc 打ちたかったあ、そうですか<笑>めっちゃ出てた確かに私もビーハナ打ちたかったですけどねこれはパンチを受けて絶頂入ってるな。<笑>ありましたねなんかめっちゃ出てるとはありますねはいそんなわけ で, ですね今回は確かに噂の方はもしかしたらあるんじゃないかなと激アツじゃないかなというわけで終わりたいと思いますはい、はいはい、パチンコパチスロ研究所ではですね皆様からの情報をもとにこのように探偵員たちが調査検証を行っていきますのでぜひどしどしご応募お待ち よ ろ, いいますよろしくお願いします。